金プリ騎士ユータのスーパー愛され力が破壊したテレビの忖度とジャニーズの起きて、共演者もスタッフも幾同音絶賛で富士も日テレからも消えない。4月28日、フジテレビでは定例会見が行われた。 大多量専務取締役は同局のバラエティ番組 VS 魂グラデーションにおいて多くのファンが気にしていた出演者の今後ついて回答。ファンを喜ばせる結果となった VS 魂にレギュラー出演している KNG&OPS のスの岸優太27は平野志洋26、神宮寺優太25、 とともに5月22日で金プリを脱退。グループは高橋海人24と長瀬連24の同ユニットとなる。平野と神宮寺は同日にジャニーズ事務所からも脱退するのに対して、騎士は主演映画 G メンのプロモーション活動の関係で退場は今週予定となっている。 多くのファンからは事務所に残っていても金プリ脱退と同時に露出が激減するのではと不安視する声が上がっていたが、大田専務は騎士の VS 魂出演についてグループを脱退された5月22日以降も今のところ引き続き出演される予定と正式にコメントしたのである。ジャニーズ事務所退場後については調整中とのことだ。 もう、一つ騎さんがレギュラー出演している、ザ・鉄腕、ダッシュ、日本テレビ系も、正式発表こそありませんが、岸さんは退場するギリギリまで出演すると見られています。というのも、金プリ脱退が発表された2022年11月以降も、岸さんが今週まで、ダッシュ、にいる前提で2つの企画が動いていますからね、女性編集者。 企画とは、ダッシュの恒例行事である米作りと、騎士がリーダーのマンゴー栽培のこと。前者は3月26日放送会で一区画ごとに階段状になっている棚田を開拓していた際に、5人いるでしょ。2つを作業場にして、残りの5つの田んぼを1人ずつ担当するとか。 と、時代の国分大地48が時代メンバー、シクストーンズの森本慎太郎25、そして騎士の5人分の区画になる前提で開拓作業を行っていたのだ。後者は4月16日放送会にて4ケラ5月に花が咲き、7月に実がなるという解説画像を添えて、このまま無事に育てば春には花が咲き、夏には実ができるのだが、 と、ナレーターが解説しており、秋の退場までに間に合いそうなのだ。資格共演者コメントから伝わる騎士の、スーパー愛されちから、前での女性編集者が話す。騎士さんは共演者やスタッフからかなり好かれていて一緒に仕事をしたいと強く思わせてくれる人だとみんな口を揃えています。2021年2月に、ダッシュのスタッフたちが音声 SNS、クラブハス、 押した際に、騎士さんいいな本当に正直でいいと、ベタ褒めをしたことがあるほか、2020年4月に金プリが雑誌、ビビー、講段社の撮影に臨んだ際も、現場入りした時から雰囲気作りが上手で心遣いにスタッフ全員、冒頭からすっかりファンにと、当時の告知記事で綴られていましたね。 最近の話題では、映画 G メンで共演した俳優人たちは騎士について公式サイトにコメントを寄せているが、常松由り24、騎士さんは自然とそこにいるだけで、キャスト、スタッフを笑顔にしてくださり、こんなに愛される座長はいるのか、というくらい全員から慕われていました。 吉岡里穂、30、ムードメーカーな岸さんは本当に愛されキャラで自然と笑いが絶えないシーンが多くなったように思います。私も一緒にみこしを担ぐべく、今できることを精一杯させていただきました。宝健吾、35、こんなにも伸び伸びした現場があるのかと驚きました。キャストの皆も生き生きしていて、現場の段階から仕上がりが楽しみでした。 きっと主演の騎士君の人柄が現場をそうさせていたのだと思います。現場に誠実にいようとしてくれる魅力的な主演でした。などなど、騎士の愛される座長ぶりが現場の空気の良さに伝わった、という絶賛のコメントが目立っているのだ。近くメンバーのモチベーションを上げる、愛され力がすごい。4人が絶賛。また、 キンプリのメンバーたちもインタビューで騎士の愛され力を褒めるのは珍しい話ではない。平野、騎士くんは常にモチベーションを保っていた。リーダーとしては一番の役目のメンバーのモチベーションを上げる、楽しませてくれるという面では、今年は一等賞、2021年末の NHK 紅白歌合戦リハーサル囲み取材。神宮寺、とにかく面白い。 最近、わけわからないくらい噛むんですよ、章。でも、噛み形はいつもいけてます。4月25日発売の、女性自身、公文社イコール以下どう。高橋、愛され力がすごい。岸くんが優しいから、周りから帰ってくる層も大きいんだと思います。長瀬、一緒にそばを食べたい相手、章。騎さんにしかできないリーダー像を見せてもらったと思います。 これだけ全方位で愛されているからこそ、グループ脱退後も、VS、魂の継続出演が決定し、ダッシュ、でもそれが濃厚になっているのだろう。芸能プロ関係者は話す。これは今まででは考えられないことでした。元患者にエイトの渋谷スバルさん、41、外異例ですね。 渋谷は2018年4月に同年での脱退と12月末のジャニーズ退場を発表したが、脱退してからの彼は退場まで公への露出が干されたと感じられるレベルで激減した。 もちろん渋谷さんが現場での評判が悪かったということではないでしょうがグループ脱退と退場が確定しているタレントを事務所がする理由はないしテレビ局としても今後のジャニーズ事務所との付き合いを考えると忖度が働きますよね。よほど円満退場でないと、ジャニーズを辞めることが決まったタレントは露出がなくなる。それは起きてと言ってもいい感じのものでした。 しかし、騎士さんの良い人力愛され力は、ジャニーズタレントでも群を抜いてズバ抜けている。もしそんな騎士さんが露骨に干されているような感じになったら、ただでさえ相次ぐ退場や、ジャニー北川氏、去年87の性加害報道で揺れるジャニーズ事務所が、さらに無批判を浴びることになるのは必死ですよね。 騎士さんの金プリ脱退後の地上波テレビへの継続出演は、やはり彼が普通じゃないレベルでみんなに愛されているからではないでしょうか。全道忖度も起きても打ち破った騎士のスーパー愛され力。金プリ脱退まで、そしてジャニーズを退場する日まで、彼はどんな笑顔を見せてくれるだろうか。 近く、スタッフとも仲良しなのね、愛され岸優太、ダッシュ、スタッフとフランク杉はキ合いアいトーク。トークの端々から、スタッフとの距離感の近さが伝わってくる。